はいと、ということで、続きをやっていこうと思います。それで。イルミナ現象を。の。メガニウムを見つけましたね。うん。はい。いいだ。うん。<笑><笑>ええー、他にイルミナポケモンって。誰なんだろうね、逆に。ミュウツーとか、ミュウとかかな。そして。 ストーリーをやっていただいて分かっていたはずっ分かればうん。なんだよあのことってなんだよ早く教えてよ気になるじゃん 何か関係あるってことか一緒に調査行くのうんでも、はい、お金くよ、うん、はいいいえの選択肢がないんだね <笑>よしではその証しにこのクルーバッジをあげようなんだよこのクルーバッジというのはクルーのバッジそのままみんなつけてる、えー、なんだよあ いいものなんだろうなリンゴかな食べ物かなポケモンの食べ物かなそれか い, い, いやそれと違うでしょこれはまた研究室行くんでしょあれ研究室いいものよし調査行くときってやつああほらやったリンだはい渡るくん頑張ってくださいね なんだっけ、あれ後ろのムーラーとなんかガ ー, ガ, ーーとガーディーと違うんだうへ<笑>えー、それは知ってるけどさどうやって投げるんだろうねまた操作が1個増えんのキャッチュ B で投げるん、ね、だ。あでシャッター B でき投げる、ねあいいね、こっ、レン X でじゃん 全部できなないいんんんんだだ喜喜ででる多分れれあ練習ないんだ。あー フェンティーチャットうんちなみにアドバイスくれたりするのかな<笑>右上新しいリクエスト あっ Y っていうのがあるよ誰言う u っ て, っ て, っ て, ってかわいい誰だよ言う u ってえ知らない人がいいねしてんのかな うちらの写真だよねこれあれ違うよこれは違うなんか一緒のやつなかった真ん中にだからオンラインのマークついてるからね左側にオンラインでランダムで知らない人の写真が上がってくるのなこういうの撮ってほしいってことあこれ撮ったじゃん することあったんだ。こういうミッションみたいなのがあるんだね。変わった行動するのね。リンゴを使って。いる。いるでしょう。このリンゴは。このこんがり果実とあいつ。 う頑張ってね。 あけあ、いけ あ, なんであ、見たけど警戒するって書いてあったもんね<笑>あ食べてる寝てんじゃん一匹は起きてる寝てて起きた 食べるよああ取って取って海に落としたあビオなんかあ木の実じゃん取ったもっと木の実取った木の実 あ、いまに投げたんだよ、デねンネからデデンネまだ取ってないよおおちょっとリンゴ無限リンゴ無限っぽいけどそんないっぱい投げてないあ、かわいいあ、あズームでしょ あ、かわいい食べるあああ、かわいい出ないかい<笑>警戒してるね。あ あ, あ、その前にほらあ、なんか飛んでった。いや、今、あげたじゃん、ビーバーみたいなやつにうん。呼んで呼んで。ビーバーを呼ぶんだよ。 早く、早くあっ 何, 何かいるあの中に何あれ誰あれ寝てるんだえっ虫っそ おじゃんぼこの辺にいたけどあと珍しい動きするって。 後ろ向きだちょっと取って全然食べないね珍しい動きってどんな動きだろうあ食べたからのああタイミング どうだったバッファロン難しいねびっくりマックがついてるのは何なんだろうえ初めて灯籠稜って初めてじゃなくて、ね すば ん,、ね、<笑><笑><笑>んなになった。 ここどこにいるんだろうリンゴでしょあのもしかしたら足て足あっでもねえじゃん。うん。分かんな方法がわかんない。 選べないんだ結局木の実とあのなんだっけっ羽根じゃない花の行動。ナイスタイミングあ意外にいいベストタイミング 大きさはすごい。は い, い,、ね OK、い。っ後ろ姿もあれ私が撮ったやつ タイミング難しい、ね。何やそんな点数になるかこれはダメでしょ。<笑>大きさが全然ダメだ。よ大きいは横がいいんだ。 はリンゴをつめて見てる感じがいいと思うんだよね可愛 い, い。真ん中だからじゃない。それでもあるストタでもダメだ。ポーズはいいんだ。一取る。いいね。だめだ。あれ向き。 寝てるからうんいや熱いこうやってどんどん調査レベルを上げていくわけだレベルが上がったら何できるんだろうねポケモンが増えるんじゃない、うん いけるコースが、隠しコースがある、ね、はい、ということで今回はここまでですいやー難しいリンゴもめっちゃリンゴ投げてます投げまくってたじゃん投げた割にはそんなに思ったことができなかったですねピッチューとか全然反応してたけど、まあ、これはちょっと次回宿題ということでまたお楽しみにください はい、お疲れ様でした。